バーターお着替え<笑>窓から出ろ早く逃げうっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> I'm not here. はぁまたまたもう大丈夫だよ戻ってきな。 なことでどうするんだこれからやっぱり考えなしか俺は人質であると同時に内部潜入者だったんだぞ<笑>まったくお父さんさ私たたちの説得係にされて優しい扱いでも受けた 緩みすぎだよあのな俺は連中の考えを見越した上のもしさっき私とおじいちゃんがお父さんを置いて消えてたらどうなってたって思ってんのあいつらに半殺しにされてたよ間違いなくそんで今頃死にかけの状態で私たちをおびき出すおとり役にされてたねええじゃないわ、はあ、お兄ちゃんおおお あれはこの世界で遊びすぎた人間ね。 それで人に戻れねえならあの娘だってこの世にはいねえ ただ変わっ何 な, な, なんだよ<笑>血液の流れのようにたまワにの流れを感じる逃げられましたかすみません高文の言動が何というか微妙で。 判断が遅れました瞬間移動する相手ですある程度仕方ありません床分けに行ってみましょう少し痩せたかいないいたことは確かだな そう遠くへは行ってねえはずだそれまことの子供を預かっている<笑>無事に返してほしかったら指示に従うこと分かった離れの部屋の残骸は見た あなた達たが管理人と呼んでる存在はあれで終わりじゃないああ私が管理人を呼び出すあなたはその体内からたまわに追い出して管理人にも私たちと同じようにあの白いクラゲが入り込んでる追い出せばあなたが死者に変えた人たちのように管理人も止まるその管理人って あなたの家族。おいおい、何がどうなってんだこいつの家族は何だ っ, だってバラックロー、高、はい、そうなのね。分かった。助けられるかどうか分からないけど、やってみる。でも、こんなやり方しかなかったの。なんで話しに来てくれなかったの今、そっちの質問に答える義理はないから。 おいいい加減にしろよお前もあれかうちの石を狙ってるのかどうせ司会術を使って一山当ててやろうとかろくでもないこと考えているんだろう。<笑><おっ><笑>まあそんなところだよねあなたたちの考えることは何代にも渡って死海に出入りしてその集大成がそれ本当はきれる たまたまあの夜絵体の知れない石を持ってただけの視界のしの字も知らない人間だよあなたたちの視界術が巻き添えにしたのは言ったよアイニー家の前までで 交渉相手を実愛会に決めた何であなた達たに話してどうなる17年前の視界で消えた人間をここに呼び出せる事実にすらたどり着けないでしょう違うあなたを手伝うでもあなたがやったことは許さない いいんじゃないお互い様だしね嘘つけ翼兄ちゃん助けに行ってくれるって言ったじゃん嘘つけ嘘つけ嘘つけまあ、まあ、とりあえずこれ食っとけいらない帰る待て待て今迎えに行ってるからったく早く帰ってこいよ俺はガキは苦手なんだよおほら来たぞあ中 誠安心した約束は守りなさいよそこでいい下がってあなたも屋上に行って瞬間移動でお孫さんをサポートしていやわしはあんたの方に着く指示通りに動きなさい狙い通りに飛べた試しがねえんだ あんたを管理人から逃がすために飛ぶ方が役に立つジュリもそうしろと言ってる分かったよう出た瞬間を狙えよ失敗しやがったら分かってんだあっち行くマコト危ないから下がってて危なくないそっち行く言うこと聞きなさい怖えな バーカジュリさんあんたこそちゃんとその後守りなさいかすり傷一つでも負わせたらただじゃ済まさないから<咳>準備はいいええじゃあ始める。 生きてるんだから一つだけ佐川の真似をしてはいけないことがある慎重にやってはダメだ微弱な殺意では三人をまとめて呼び出せない殺意は明確に一気にいや。 まだ出てねえ出たらすぐにあんたを連れて飛ぶ大丈夫だ信用してくれ今のじゃ弱いってことこれ以上って出てねえまだだ いや、まだだおいおい何やってんだ憎いやつのことを考えりゃいいんだよ目の前にいいんだろうそれともビビっちまったのか出てねえ、うん、冗談じゃないここまで来て呼び出せないなんてありえない んで仕切り直したほうがよかねえか<笑>休憩か孫を早く返してもらいたいんだがなじじいお前が代われもともとそのほうが話が早いんだよ一人でいくらでも逃げ回れんだろちょっと言ったでしょ 呼び出すのも私がやるいつまでかかんだ佐川がここを鍵つけるまでかあんたがやりなよその方がよっぽど話が早いでしょ で, できるかボケだったら黙ってなさいよ時間かかって当たり前なんだよだいたい恨みも敵意もない赤の他人にん殺意なんか持てないのが不正いよん、ま、いや管理人だっけ どの程度の殺意なら大丈夫ってのほら今後視界に入る上でさ感覚として知っときたいじゃないもし今ここで簡単に管理人を呼び出せるとしたらその人は頭おかしいよっ たっっ<笑><笑><笑>こっち<笑> ぞ はっ あ, <笑>あのおっさんがよ呼び出したのは一瞬でまったくイカれ具合も大概だな。 出てあげたかった会えた一瞬だったけど。 人 だ, よなだってほらあの子だって子供じゃん 陽佑何 だ, なんだ猿みて「いっ」ってお前も生まれたばっかの時はこうだったの名前は決まったのねえねえボが考えていい Heh <coughs> heh. ジュリ姉ちゃんどうしたの変な顔した太陽痛 い, よ痛いあったかい<笑>痛たたなんなの 話, 話せよ話せまあ、これで司会から出りゃこの子普通に生きてんだろよかったな ジュリーお前が責任を感じることはねぇ悪いのはわしだ違う責任はあったんだよこの家に生まれた時からずっと今までちゃんと向き合えずに来たけど私だってこの家の一員なんだよねジュリー時の流れとか人間が好き勝手いじくっていいわけないよ 絶対に術を解いて元の世界に戻ったらすぐ出発しろあとは埋めいや埋葬してまあその辺はまずは兄貴を病院に運んでからかありがとうでどうするよこれから あのなお前が実愛会に対して義理とか感じる必要はねえと思うぞ床明けも一応のけじめは示したと思うぜ今度はお前の番じゃねえか分かってる、うん、はあ第3版は全員お前らが、うん、案外やるじゃねえかカヌリニをやった手際といい戦力的に当てにしてよさそうだな このまま実は界の駒でいるやつらと心中だな俺はお前らと組むわでまずは…ちょっと待っていきなり組むってありえないあそのなんとか会って宗教団体なんでしょあんたは信者信者じゃねえよ雇われてるだけだはだけあんたさ私たちを殺す気だったよねそんな人信用できると思うまあそうだよな じゃあよ、お前らだけで連中とやりあえるのか感情だけでいいや、追い出すどころか、お前を締め殺してやりてえ。ただ、それでも今は味方が欲しい。実在会側の残り人数はあと7人だ。区画単位で本席を捜索します。床分け周辺からお願いします。 まず、会の信者どもが4人。あと、雇われ組のトビノ。そして、盗撮盗聴が専門のシオミ。雇われだが、俺らとは微妙に立ち位置が違う。で、最後の1人が、実愛会の総集、佐川。こいつがとにかくやべえ。司会に興味ありありで、何のつもりだか知らねえが、てめえ自身を実験台にしてカヌリニを呼び出しやがった。俺らの目の前でよ。 佐川の死懐に対する探求心はどうこうしてる何を求めてるのか間近に接していた私にもわからない佐川何なのそいつこの長男死者だったはずではあの時か死んだアナ南から抜け出た玉割りがおそらく床分けの地に吸い寄せられ彼の中に入り込んだ本弟子の地 というやつか正確には長年玉ワニと付き合ってきた一族の遺伝子それがもたらす慣れだよ慣れそんなものが代々遺伝によって受け継がれるとはわけじゃないその逆だ玉ワニ達が昔からここに来ている湯川の地に慣れ親しんでいるのさ同じようにカヌリに化した真島の家族とこの長男の共通点は一つしかない 予備知識もなくいきなり視界に放り込まれたこと結果精神のバランスを崩し玉ワニの角の侵食を許した鍵を握るのは玉ワニを体に宿した者 の, の精神状態だん来てくれ離れを見よううちの会員たちは皆 術で世直しができると信じているよどう思う非現実的だなより力のある勢力に石を奪われるだけだここの純粋な連中は生き残れない<笑>同感だ私もそんな今後に興味はないならあんたの目的は何だ世界を長く見たい理想を言えば 人の何千倍もの長さの時間を見たい私を手伝ってくれれば実愛会を君にやるよ好きなように作り変えればいいさそんな話をなぜ俺に今後をどうする君に任せたら、うん、宗教分野の細かいことは今はわからないが一つだけ言えるのは 尻術を封印する俺ならなそういう人にこそ頼みたいどの道俺はもう知りすぎた部外者だ飛行かどうでした 宮尾さん見張りの件は創始に聞くまでもないことだよ湯川ちが戻ってくる可能性があるんなら見張りは立てようああのどうかしました裏切りだえ司会術をおのちゃにしてきた湯川家と同じレベルに創始は落ちようとしているあ<笑> いいけど、炭酸はダメだぞゲボしちゃうからねあっまそっかそりゃ止まっちゃうわな、中でああ、くそ、取れねえジージ喉乾いた分かったってもう少し、待っててね、うん、今はあ、高してるから 孫にも衣装だなジュリおばさんジュリ姉ちゃんよ方針は決まったのか金返せカしいまずは私の力で実愛界の7人を全員司界から追い出すそれから術を解除みんなで元の世界に戻った後本石を粉々にぶっ壊して司界術を封印する お父さん誠お願いねまだ子供だし危険にさらすわけにはいかないでしょまあお前も無茶するなよ分かってるさてと、とんじゃ実愛会の本部とやらに乗り込んでみますかなあ あの宗教団体はうちの医師目当てに佐川が立ち上げたのかいいえもっと古い200年前にはすでにうという形で存在していただけど明治の頃にはすっかり司会信仰は廃れたらしいそして長い間ただの飾り物になっていた族跡に目をつけたのが佐川佐川と湯は もしかしかて昔関係があった本部に向かう前によとりあえずいっぺん家に戻りてえんだがうちの門が一人庭で泊まってるのを置いてきちまった安全な場所に隠してやりてその方がいいと思うもし私の家族の後にカヌリニになった人間がいないとしたら死者は今完全に無防備な状態だから。 こっちに全員来てるええまあ他のメンツはこの周辺で本席を探してます佐川さんは湯川家の離れに何か変わったことはあった変わったことって い, いえなければいいんだけど裏切りだありません何もそっかうん何です いや、もう聞けることもねえみたいだし<笑>逆逆後ろだよ<笑><笑>ほら早くやれ しびれたこいつがもうちょい機敏だったら死んでたぞ真ん前に落ちてどうすんだよ仕方ねえだろ狙いどおりにいかねえんだしんねえそれちょうだいもしもの時のためにやめとけ。 時間止まってるせいかロックかかんねえしこんなもんに頼ったら好きになるだけだお前のその手の方がよっぽど強いそうだなこの視界術やっぱり持っていた方がいいたとえリスクがあろうとなあいつら 俺に黙ってあの石を処分するつもりだろう。危険を伴う宝物ならいっそない方がいいってかバカな今回の騒動は親父がしくじっただけの話だ。俺には床明けを再生させる責任と覚悟、そして周到さがある。銃が人を殺すんじゃない、人が人を殺すんだそう力は正義だ、うんおしっこ。 俺は今の生活から抜けられるや。それでいいんだよ。お前ら実愛会は司会術で世直し、俺らは手を貸す代わりにちょいと金儲け。なのに司会術を封印町ありえねえ。なあ、もう佐川の指示無視していいんじゃね。まずは床だけし留めて司会出ねえと。それまでは従う。ふりでいくって感じか？<笑>いっしょ べん誰か来たのかさっき思ったんですけど置いてあるとは限らないんですよねああ本席ですよああでもそのやり方なら意外にパターンねえなパッと思いつくのはあ ああ例えばこんなところとか、うん、いいおい何か言えや。 この落書きは本当許せません初めて触った実愛界に伝わる経典大圓行記は全て一人の人間によって書かれたものだこれまで数人の専門家に筆跡鑑定を出したが皆同一との報告をしてきた専門家数人とは随分と疑り深いな 宗教の経典は思想体系や価値観を神話や史実になぞらえたものが少なくないだが大炎行記は全て逆のものだ思想を語るように装いながら創始者がその目で見た事実および歯科内での実験と考察の克明な記録だ実験大炎行記の放射年代測定を依頼したことがある その結果1行目が書かれたのが1300年代後期なのに対し最終行は1800年代後期創始者は500年生きそして書いたのだ世界を長く見るとの記述はまさかそうカヌリには結果ではなく過程なのだ創始者はその先に行ったおそらくはな 私もそこに宝石を見つけたぜのよく見つけられましたねトビノさん勘がいいいやいやそれほどでもえい何やってんの早くお渡ししろや片手で 受け取るようなものではないですよね本席はあ実愛会は塩見さんが継ぐんですかおいその話は後だろ世界を良くすることに興味がないなら実愛会の存在理由は何なんですか聞かれていましたか最悪だこいつ 佐賀とは別の意味で信用できねえ今はまずい否定してくれこの場は総主の言い訳に同調するしか今後私はタマワニを使っての延命を試みます成功した際にはおそらく一定期間促進物のような状態になる塩見さんにはその間の私の肉体の管理と 実愛界の維持をお願いしました今後部外者に目をつけられる行動すなわちあなた方の視界術の使用を禁じます視界とはああ表裏一体に世界に密着し全ての瞬間において世界の歪みを防ぎ支える力である。 その意志と力の結晶体であるタマワニと身を共にするということは恨みの補正を人の歴史に対して行う使命を負うことであるそれはしあなたの教えですあなた方の純粋さには敬意を表しますだがそれは単なる表向きの方便だ<笑>自分が競技を本当にしますよ 今までありがとうございました、総集。こいつ、やっちまうか。<笑><笑><ん><笑>後期かもしれないな。最後の講話です。たまわりの完全支配とはどういうものなのか。うまく。 実演できるかな最後の講話です。たまワにの完全支配とはどういうものなのか。予定より少し早いが、うまく、実演できるかな少しでもバランスを間違えれば、落とし穴に飲み込まれ、二度と、 戻ってこられないたまわにの完全支配とは<笑>すなわち自我を残してのカヌリニカですたまわにの完全支配とはすなわち自我を残してのカヌリニカです<笑>おい カヌリニは死者を守っても、自己防衛本能はない。つまり、これは私自身の反射。そして、これは、私の意志による動作。やめましょうよ、ミオさん創始もこれからのことは話し合いで、死海術の禁止だって、今決めな、カヌリニの、 最大の特徴は何でしたか病くん。あそそれは、死者に殺意を向けるものを排除する、でしたね。この力はたまわにが私の腕をベースに作り上げた筋肉繊維によるもの。つまりは、カヌリの力です。 このまま私が病くんの命を奪う選択ができるなら、それはつまり、かぐりにではなく、人間である私の自由意志によるもの。では行きますよ。しおみ、<笑>私は今彼を殺したかあ、殺した。そうか、よかった。 思い込みや残留思念ではない私の自我は保たれている<咳>逃げても構いませんよ<咳>この状態でどれほどの速さが出せるのかそれを測る良い機会になるトビノさんそもそもカヌリニとは何だと思いますか分かりませんかあなたは我々と接してまだ日が浅い では、田辺君。くん、うん、力の調整はほぼ思い通り。あとはスピードと正確性。川これも悪くない。逃げれば今すぐ殺します。 まだ実験は終わっていません。あなたにはそれに協力してもらいます。ねえ、何だったのかな今のギャーって声。よく聞こえなかったけど。知るか俺に聞くな。仲間はあれかだから知らねえってのは何か不測の事態が起きているのは間違いないと思う。正面から行くのは危険ね。 裏から回りましょう確認したいことは2つ1つは今この視界にカヌリニがいるかどうかもう1つ君の発する死者への殺意に私が反応してしまうかどうか協力してくれないのであれば<笑>わ分かった問題なく君が彼を殺せれば。 今現在、カヌリには視界に存在しないことになり、また、私が完全にカヌリにの制約外にあることが確認できる。理解できましたね。さあ、行ってみましょうか。どうぞ<笑>。制限時間を決めた方がやりやすいですかでは、三つ数えます。 三、二、一。うらや羨ましいよ。生まれつき視界に馴染む君らが。カヌリニと化した私は、たまわにを宿す君を感知していた。この世界では嫌をなく目立つ異物。 命の気配あいつの背後に回って隙をついて追い出す分かったあれ何やってんのもう一回ちゃんと狙って狙っとる やはりあのじいさんの能力は厄介だな何だ逃げたしあれ以上は無理だあんなにしっかり見られながらやり合う予定じゃなかった大丈夫だ翼は死なねえ見ろ殺す気なら今やってるはずださっきも無理やり人にやらせてた少なくともやつが自分から翼に手を出すことはねえ 取り返さなきゃ《今後も視界術を使い続けるには絶対に本籍を手に入れねばなら ん, ん》そして親父から正確に使い方を教えてもらうそれにはジュリと親父をいかに説得して同意を得るかだが。 ジュリ姉ちゃんはあえあえジュリ姉ちゃんはえー、えー、っとさっき散歩に出たかなおうち帰らないの帰りたい帰る帰ろうよま待て待て、うん、ほらおもち屋あるみたいだぞ何欲しい買ってあげるぞ待って う, わどういてお兄さんを連れて行った時点で 佐川はあなたたちを待ち構えてるだから私が行く私が行ってお兄さんを助けやすい状況を作るどうやって佐川についてる最後の一人塩見という男をこちらに引き込む彼を懐柔できればお兄さんを取り戻すのも難しくなくなるできんのかよそんなことを不可能ではないと思う 潮見は純粋に報酬のために参加した今彼が佐川についてるのは死なないための成り行きの選択で本意ではないはず頭から食うかと思ったうん噛み砕けないこともないかもしれんが効率が悪いこれでも一応味覚もあるじゃあ醤油がいるか いや、いい。単なるエネルギー補給だ。ゆっくり味わうつもりもない。<笑>なぜ長男を連れてきた人質かそんなところだ。もう一度カヌリニの存在を確認するために俺を使うのかと。実験に協力してくれるのか<笑><笑> あの時の次女の行動カヌリニがいないが故とも取れるし単に家族を助けるためとも取れるどちらにしても状況は次のステージに入った孝古の憂いを早めに取り除いておくための道具だこちらには長男と本席二つのアドバンテージがある孝子の憂いか そんなものが今のあんたにあるとは思えないが私は慎重な男だよ<笑>おい体が大きくなりすぎてないかなっているなこれ以上が無駄食いか うん、どうやったたまわにとのパワーバランスを戻したカヌリニカは思考からの解放自分を投げ出す感覚逆は自我の増強自身の確認 タマワニを体の中心に集めるイメージ今のは摂取したタンパク質をタマワニに勝手に使われて巨大化したってところか理解が早いなこの短期間でここまでタマワニをコントロールできるものなのか視界が佐川を進化させたこの男が視界を変えたどうした気配がする 下に誰か来たな<音楽>あんた一人か ええ。佐川さんは上だ。休んでる。床分けの状況を見たわ。ちょっと外で話さない。今、連中と行動しているのか。なんで佐川さんからあんたのことを聞いた。カヌリに貸した家族を連れ戻すために、次女の力を使ってそれを試みるだろうという話だったが、そうなのか。ええ。認めるんだな。 成功したのかもしかして生きていたのか家族が。そうか。なら生きなきゃならないな。あんたは。待って。生き残りたければ、あんたもこっちに来い。無駄な取引は通用しない。俺は俺自身の利益と安全を考えて、クライアントである佐川さんの提案に乗った。味方になるならそこにいろ。今佐川さんを呼んでくる。 なかなか出てこんな。やっぱり、裏切ったんじゃ。いや、それはね。えぇ、ー、お金は普段はダメだけど、今いいんだよ。でも。だって、このお兄さん、バーコードをピッてしてくれないから、お金置いても意味ないんだよ。じゃあいい。ああ、わかったわかった。じじが悪かった。 置いたよありがとうあ走っちゃダメだよマコトそうだもう答えは出てんだジュリと親父を説得するのに今圧倒的に足りないのは俺自身の発言力当然だ嫁入り前の娘を前線に送り出して自分は安全地帯 これじゃ誰も話は聞かんだが俺ならできる俺の才覚と知得があればジージー、どうしたのトイレまったらのことお前の未来は明るいぞいない敵対かいやまだ近くに気配があるこっちだ 動きがねえな。本当に一人で行かせてよかったのかなおい、大丈夫なのかよ、あいつ騒ぐな。あの娘が言い出したことだ。いつまで待てばいいんだ、じいさん。ちょっと行ってやばそうだったら、マジも連れてピュッと戻ってこいよ。このバカ野郎。それこそうまく引き込んでる途中だったらどうする台無しだろうが。いいか。 昔から銃なればすなわちこれを囲みって言ってな戦の格言で籠城してる相手を攻めるには本当なら10倍の戦力が必要だって話なんだほー。昔からっていうかおとといのテレビね孫子の兵法<笑>かあやっぱ頼りになんねえ なんだと静かに。<音> なるほど君は私に近いそれは浮いているように思えるが実際は近くできないほど緩やかに落下中というわけだ通常の世界から見れば我々は尋常ならざる速さで動いている空気抵抗や摩擦熱そういった物理法則をたまわにが我々の意識を読んで抑え込み 普段と変わらず動けるようサポートしてくれているしかし空中に静止しているものに体重をかければ落下する我々が思う通りつまり君がそれの上に立っていられるということは常識の枠を超えた無意識の制御に他ならないさあもっとどんなことができるのか試してくれないかっ<笑> おじいちゃん、今度こそあいつの後ろに。分かっとる。おいおい、来たぞ。危ない。危ない。危ない。危ない。うん、<笑>今のはやばかった。どうだ。十分だと思う。そうだ。 では、拉致が開かない睨み合いは無用だな。かあつか、お前、いつの間にそんなことできるようになったんだ待って、来ないでこっちから行くから 長男を置いてきてよかったのか構わない餌の役目は果たした連中は彼を安全な場所に隠そうとするだろうその間こちら側の時間が稼げる二段構えの人質だったのかそういうことだすまねえないえ どうして佐川達はあんなにあっさり引いたのあの状況佐川達にとってはチャンスだったはず少なくとも私と佐古くんは殺せた分からないまさか の血だんなを持ってかれたところでどうってことはねえだろうでもないよ石がない佐川達に取られたか石を持ってかれたのはいてえがそれもあんまり関係ねえだろう石を使ってあいつらが出て行ってくれれば万々歳それからゆっくり石を探しゃいい仮に出て行かなくてもあいつらを倒すって目的には変わりがねえんだ違う そうじゃなくてもしかしてあいつらがおじいちゃんの血を使うってこといやそれも関係ねえ血を使ったところでちゃんとあの石に手を置いてそれで石がクラゲを吸い取るんだ手を置かずに試してみたことはは手を置かなければ術が成功しない理由それがあれば安心できるそんなのは知らねえ<笑> もし私の想像、いえ、佐川の木山通りになったら、血の持ち主は、視界から追い出される。 死ぬなんてマジでありえねえそういうの他のカスどもの役目じゃねえの俺なんでこんなとこ来たんだよおい誰か助けろよえマジで死ぬなこれくそ、死にたくねえ帰りてえ マジ死にたくねもし私の想像いえ佐川のさん通りになったら血の持ち主は視界から追い出される、うん、確かに佐川から見て一番面倒くせえのはジジイかもな。 瞬間移動抜きの次女はロケットのねえ核弾頭みてえなもんだ先に他を仕留めて連携を立てばあのな あ, あなたを失えばあとは富ミノダウし彼女も残った家族もなすすべもなく皆殺しにされる子供だろうと佐川は容赦しないそんないやマジだぜ俺ら指示を受けてたしな床明け全員一家思想扱いにしろってよ つうわけで改めて確認しておきたいんだけどよお前らって人殺せる家族の命守るために吸い取ったっ離れよう巻き添えを食うねえ探しってどことりあえず佐川たちが歩ってった方を片っ端にだ他にあるようあるかよ 苦労だと思うがな、うん、どうかしたいやああでもあれだな石は早めに取り返した方がいいあれに万一のことがあったら全員視界から出られなくなっちまう厳密には全員じゃない出るだけならもう一つ方法が、うんうん、おじいちゃんああ 感じはっ手遅れよ。 たまわりをたどっていけば石があるけど佐川もいる見つけ出したところでもう時間がおじいちゃん石のところに飛んでいや無理だろ場所も分かんねえのにできるとお前はできる石を思い浮かべるの重さとか形とか色とか、うん、確かに石単体でも一つの場所と思い込めばお願い頑張って 飛んで飛べる音 血が完全に染み込んで今おじいちゃんを失えば<笑>いいよねあたしが返してあげられるし<笑>ジュリー<笑> 戻ったおじいちゃんどう具合<笑>くっくっ来た逃げようおじいちゃん<笑>飛んで you で止められるかなんてわかんなかったけど石をマジでじゃあ術が解けねえじゃねえかどうすんだよ俺たち死ぬまでここにか私たちは視界から出られる彼女の能力で玉まを体から追い出してもらえればでも彼女自身はママジかよいやでもやってみなくちゃわかんねえ えっほらね無理なもんは無理うわっ何考えてんだてめえしゃれなんねえだろうよ大丈夫あんたたちはちゃんと出してあげるから大事に扱ってよこれからはお姫様って呼んでね<笑>ごめんこんなことになってんどうしたの またおしっこなんでもないん狂気は特にないか ししかしすげえ変わり身の速さだな誰だって一番重要なのは無事に帰ることだろう俺だって例外じゃないさ佐川に着いたのも元はといえば身の安全を確保するためだ信者連中の安い夜直しに付き合っても長生きできないしな本籍はなくなった。 佐川と二人で生き延びてもしょうがないならば願えるとっさにそう判断した佐川もそれを読んですかさず俺を攻撃してきたななるほどその佐川だが奴は他人の居場所を察知するよな距離と精度は答える前に俺はちゃんと視界から出してもらえるのかな そりゃ姫様の気分次第じゃねえかなせいぜい役に立った方がよくね、うん、分かったまず察知するといってもそれが誰かというところまでは分からない1 0 0メートルが目安かなその辺りまで近づいたところで大体の人数が分かり始める逆にどれだけ遠ざかっても気配と方向は悟られるしっ カヌリリが殺意に反応して現れるというがそれは侵入者の位置を把握しているということだそれと同じだ十分高性能じゃねえかくそ逆に弱点はなんかねえのかよ佐川が嫌がることとか強いて言うなら栄養補給に気を使わねばならないことかな栄養不足で動けば タマワニが制御を越えて肉体を侵食する恐れがあるそこがわからなかったそんな危険を犯してまでなぜカヌリニカしたのか佐川にとってカヌリニカは家庭に過ぎない奴は歴史や宇宙の行く末を見届けるものになろうとしている あ, あ宇宙の行く末そうだ 過去から未来へ。人は皆同じ速さで時の流れに運ばれている。タマワニが入ることにより、俺たちは今、流れが止まった世界、視界の中にいる。が、それは入り口の段階に過ぎない。タマワニは逆のこともできる。逆それってまさかそう。流れの中でただ一人いる。 己の時を止めるつまり通常世界での死者かあどういうこと佐川は普通の世界で一人だけ死者になりてえのか自殺みてえなもんじゃねえかそれいいや本人にとっては一時だ死者たちにとってこの視界が感じる間もないほどの一瞬であるように 佐川が賜りに求めるものはすべての生物を縛る流れの速度からの完全な自由未来への移動移動した先で死者化を解けば佐川の望む未来へと着地するそれだ け, それだけ だってなんかやるんじゃないの世界征服とか<笑><笑>いやすまん現に信者たちはそれに近いものを夢見ていたしな自分の孫いやもっと先の世代が見るものを自分は見ることができないそんなことを考えたことはないか たった100年先はもう決して触れることのできない世界例えばそこではどんな生活が営まれている社会制度はインフラはエネルギーは恐慌や戦争はいつまで繰り返されるのか科学は人をどんな領域に導くのかどんな形で人の世界は終わりを迎えるのかそしてこの宇宙に終わりはあるのか あるとすれば次の宇宙は佐川が目指すのはそういった真理を果てまで見届けることたかたか数十年の征服なんて比較にもならないつーかお前本当にこっちに寝返ったんだよなえらく感化されてねいいや俺は凡人だからな 日常に帰ることを犠牲にしてまで付き合えん未来を見に行くだけうんじゃあもし今日のことを忘れるって言えば佐川が私たたちを殺す理由はなくなるそんなこと<笑>おいおいおいこの後に及んだ未来なんて勝手に行けばいいじゃんうちには関係ない勝てるならいいよ絶対でも 家族の命までかけるような戦いをもし避けられる道があるならないなもう刺しませんと蚊に言われたところでそれを信じるより潰した方が早いそれくらい俺たちは交渉の対象にならない生きる目線が違うでもそれに佐川は戦いを望んでいる格闘や殺戮が玉割りの捜査法を覚えるのに効果的だからだ 結局やるしかねえかけどあんなバケモンどうするよじいさんはあの通りだしねえ止まってるねこれも樹の仕業か、うんうん、あそこにもこれであと何人だ いやいやいや感心してる場合かまずは親父の説得だわかっているさ司会術で金や力を得るのを親父も樹もよしとはせんだろうだがな俺は俺はこの家に蔓延する無力感を吹っ飛ばしたい何でもいいネズミ小僧みたいなことをやったっていいし世の中の流れに一矢報いることだってできる どんなに説得が困難だろうと、諦めてたまるか俺がこの家に、新しい風を起こすんだ死んで…こいつ…また別の… 違う殺してないそいつら最初から死んでたんだってバコトじいじが引きつけてる間に逃げろはっ<笑><あ><笑> うちのほうよやめろ、うん、ああ 親父みたいな特殊なあっジリ姉ちゃんあっねえねえみんなどこ行ってたの何やってんのお父さん、うん、デパートで待っててって言ったよねいやこいつが誠に近ったから止めようとあ？コ無事だったかうんあのねじいじにおもちゃ買ってもらう、うん、おいこいつの着てる服 まさか飛びのかなぜカヌリニに待って誰も死者に殺意を向けてないよね佐川のカヌリニかが視界に何らかの影響を及ぼしているのかんなことよりもよこいつさっきこのおっさんの声に反応してなかったか俺 まあ、止まれてった瞬間ピタッとえそう気のせいでしょう管理人が人の命令聞くなんていやいやお前らずっと普通の人間にできねえことやってる俺がよ俺が止めたなんかこう今までにない感覚だったなうんじゃあ見せてみてえ お父さん、それを操れるんでしょやってみせてよ あ, あああいいともさてとどうするかなよしあそこへ登れどうしたの早くな登れ登れやっぱり気のせいじゃん、うん、おい あいつを佐川にぶつけてみるってどうやよし、あそこへ登れ！どうしたの？早く！な登れ！登れ！やっぱり気のせいじゃない、うん。おい！ あいつを佐川にぶつけてみるってどうや何？ぶつけてみるってかなりになんだろあれあいつが入れば戦力は5分以上だおいおいおいおいトビノの野郎だってリベンジしてえだろうし文句はねえはずだもしかしてこの流れはでも…あのおっさんが操れんだろ使わない手はねえぜ俺も賛成だ 戦力が多いに越したことはない発言力アップロテイチャース、うん、任せろ、ジュリー一家の主として家族にあだなすやつを俺が倒すなっ、うん、分かったじゃあそうしましょうよし来てくれじゃあとりあえずあいつを呼び戻して おーい戻戻ってこい っ, おーい戻ってていいい今度はすんなり来たなあさっきは調子が悪かったんだ<笑>ねえあなた誠を預かってくれる 安全な場所に避難させてほしいのえでもそうしろよガキが心配で親父が全力出せねえんじゃ意味ねえからえガキって言わないでわしからも頼む本当はジュリも避難させたいがこうなった以上せめてマコトだけでもおじいちゃんいやちょっと待って何にも言うな分かっとる 全てわしが悪いんじゃあとで好きなだけ罵倒でも何でもすればいいいやそうじゃなくてなんだマコトの保護は俺の役目だろはあちょっと何言ってんのマコトを連れ回しながら戦う気いやそうは言ってない安全な場所までは下がるよもちろんそれでどうやって戦うんだよできるよ遠くからだって俺ならできる娘を矢面に立たせてか あいつを真っ先に突っ込ませるのが上等策だろ戦力分散させてどうすんだ小さい子は守らんといかんだろもともサゴトの方は俺の役目だこの国人は俺が孫を守るために使うだからねえ遠くからってどれくらいえっ遠隔操作が可能なら開けてるところにさえいれば問題ないと思うけどどれくらいの距離までなら操れるの えっと、それは家の中とかに隠れられたら意味ねえじゃんとにかく誠は俺が守る管理人はそのために使うその上で戦うこれは俺にしかできないことだなあ、誠もじいじと一緒にいたいやなほれ痛 い, いって言ってるずおいおっさん話し合いは平行線かどのような作戦を立てるにしても 決断は早い方がいい方が時間を与えれば佐川はさらにたまわにのコントロールに長けてくるだろう俺は見ていないが自我を保ったままアナンを殺したサイズになって襲いかかってこないとも限らないそれに自由にエネルギー補給の時間を与えてしまうのは致命的だ この体でも以前のように動きが切れるようになった集中すれば玉ワニの流れも深く感じることができる<笑>これも無意識の制御というやつか存外カヌリニの体というのは便利なものだな近づいてくる妙なのも混じっているが総出で私を探すつもりか であればこちらは身を潜めて一人ずつ潰していくだけ見られている少し動いたけど止まったそ、そうかおー本当にこっちでいいんだなあ、あ あ, あ動いたあう動いたぞどっちだあっちあっちだ なあおい、カヌリに操れる上に敵の位置までわかるなんざ最強じゃねえか最強<笑><笑>来たぞ、来た来た、俺の時代が今この中で主導権を握ってるのは間違いなく俺つまり、近い術を使う決定権ももはや俺のものジージああ、悪い奴がいる場所がわかるのも あいいつを操っているのも、お前だよ、誠はやっぱりでもこんなことジュリお姉ちゃんに知れたら怒られるだろううん怒られるだから本当のことは大人になってから言えばいいんだ敵をやっつけてみんなを守った影のヒーローは自分だって影のヒーロー心配するなマコトお前の未来は明るいぞ。 それ前にも聞いたよやはりトレースされているこれで互いに条件は対等逃げも隠れもできないというわけかいいだろうならば丁重に出迎えてやるとしよううん。<音楽> 二人で来るかまあ当然だな<笑>気配を悟られてると知って隠すそぶりもなしというわけだなさてまずはどうで<笑>近くに出現するだけならこちらの方が有利。 おじいちゃんブラフか<スリー>この服本体は飛びのか もう少しだぞあっここは危ないからもう少し隠れていようねえ止まっ 随しにバッティングセンターで鍛えた腕前。い見張何の役にも立たんなこの動き、自分の意志ではない誰かに操られている<笑>なるほど<笑>子供かおうしうまくいったこの連携は、いささか煩わしい<笑> そのままくうん、しゃーズおおうえいあー 久戦は不利カヌリニを操るあの子供から片付けよう<笑>残念ですあなたがおとなしく従っていればこんなことにはならなかった<笑>お父さん<笑> は物理的作用の正義を使っていろいろと試してほしいことがあるもう少しだけ生かしておいてあげますよ<笑>力を試してあげる。 あのガキマコトやっぱり暴れ<笑>たかーおーおーよしいるぞマコトそいつを握りつぶせダメ馬鹿言わないでお父さんマコトそのままで私が行く何おい っな何だあれや体がでかくあんなに質量を増やしたらエネルギーが絶対的に足りない今佐川の体は限界を超えてるはず止まった今なら 待てな一人でザガーはまるで絞りかすのように。いや、ひょろひょろになった。バフトもう一遞 あいつを捕まえるんだ、うん、食べるものがいる逃げれば終われ死ぬもあ食べるものがいる食べる 栄養補給に気をつけなければならないことかと回復される追い出さなきゃ今すぐ 大丈夫か向こうはそうでもないみたいだけどあれは回復じゃない表面を覆っているだけ体は弱ってる逃がさないジューリー大丈夫か真島私は大丈夫それよりも追って早くああ ポケットするな行くぞおおっ俺を殺すのか 生きているものを視界から追い出しお前一人ここに残るそこにいるじいさんは苦しむな自分の不手際が孫の人生を奪ったとどの口が元はと言えば出してやろう視界からお前を 俺がお前を返してやる元の世界に何騙されないで俺が教えるのは意識の使い方だ石がなくともたまわにの操作によって視界への出入りは可能その息までもう少し確かな予感だ 体中をめぐるタマワニの粒子の渦を感じる感覚を研ぎ澄ませば血流がくすぐったいほどだお前をその息まで導くそのための意識の使い方をレクチャーしよう本当なのかそりゃ本当に意思なしで嘘よそんなの口車に乗せられないで 信じるか否かはお前たち次第だ信じるということはそもそも敬意や理論とは別次元信じることでうまくいくこともあるそれまでの個室や情念を断ち切ることすら可能にするのが信じるということだ 少し疲れたかな柄にもなく宗教家っぽいことを言ってしまったそういえば宗教家だったね狂人にしか見えないけどいや俺は自分をつくづくただの人間だと思っているよ本当に狂うこともできなかったただの凡人だ 俺の家は古くから続く民間信仰を母体とした宗教団体の宗家だったそれでは今日は信仰と人の心についてのお話をしましょう幼い頃の俺は毎週同じ場所で信者たちに教義を説く父を見てまるで柱のようだと思った。 人を支え道徳を支える見えない柱宗教の数だけその柱があってそれらが世界を支え人を守っているとその頃の俺は純粋に信じていた純次君おはようおはようございますおはようございますおはようおはようございます ご主人は休日出勤大変だね順次君今日サッカークラブ何時までないよ休みになったやった一家で入会している会員の子供が学校の外で付き合いのある唯一の存在だった家の中に宗教があるという共通点特別な存在だった笑ったんだけど 取れなくてあ中までいってる洗剤使った使ってない嘘つくなよ化学物質はいけないって知ってるだろごめん明日外袋の交換日じゃんお返しの時にバレるよこの匂い<笑><笑> 別館に新しいのが置いてあるから取りに行こ う, う, う返しの時だけ新しい方を出して汚しちゃった方は大事に持ってれば大丈夫だよ多分ありがとう純次君がいてよかっただって友達だろごめんなさい 創始様罰は僕に与えてください順次君し行った先で見つけたものは。 新規会員用に発注したお守りと互いの親の誓い要するにまあ全部遊びだその5年後父は病死した まあ元気出しなよこれからは創始様だよ純次君俺はこの家を出る教団とも縁を切る何それ<笑>おい何勝手に降りようとしてんだざけんなよ金も女も自由になるのはこれからじゃねえか<笑>明日までに頭冷やしとけよ純次君 この石は視界の片鱗を見せた俺は全てを割り切った視界術の研究実愛界はそのためにのみ存在するものきっかけをくれた友人は最後まで好きなように遊ばせてやる 青臭くて呆れたかもう俺は普通の世界に生きることに輝きを感じないだがお前は違う家族と帰れ別れを選べば互いの苦しみに触れる機会すら永久に失うジュリーわしからも頼む帰ってきてくれ このだジュリーすごいね。 耐えられるんだあと何回かやれば追い出せそうだけどここで決着をつけないと意味ないよね待ておめえが帰れる可能性をなくすつもりだ私は家族を守りたい何に変えてもこいつも同じ自分の目的を守るために私たちに運を預けたりしない だがよお互い1ミリも妥協なんかできっこないこいつはそれを知ってる知った上で私たちに揺さぶりをかけてる喋<笑>りすぎたか<笑>待てジュリわしが得るせめて手を汚させてくれ結局わしはてめえよりも孫を信じるしかねえこの手でてめえを殺して この手で孫をここに残す。無理よ、おじいちゃん、躊躇してるでしょ。してねえ。してるよじゃあ、おめえは死ねでのか成敗ば、うん うんわー怪我はなかったかジュリーこれな仲間さん力持ってきたもう相だからキレはしないが一途間ぐらいならサクッと貫くんだぞいやそれよりもオヤジ何をごちゃごちゃとやっていか 俺が蹴りをつけてやったからいいようなもののもしこいつがジュリにおふせかかっていたらどう守るつもりだったんだマジ一直線に刺しに行った倒れてる相手を一瞬の戸惑いもなくむしろ軽やかな動きでなんだろ う, だろうこの 人, この人決まったおっ 何だパンチくしゃめおい脳みそどっち行った脳みそ砂煙ならあちらに<笑>あここに佐川あれまるで雲だなよしこいつで払い落として終わりだ余った砂人が見当たらない佐川の体の質量は全部 あの細い糸に凝縮されててるってことはってまる<笑>どうした高尾文ごめん勝手に追い出した。 指茶、ね、川の張った糸に触らないで一本一本はカミソリみたいに鋭いこれって老女じいじも止まっちゃったああ穏やかないいお顔どんくらい経った さあ、1時間とかあれで生きてるってこと自体信じられないけどまさかあん中で体の回復とか確かに浮遊粒子を吸い寄せるぐらいのことはしてるかもしれない浮遊粒子大気中の砂塵や炭素や金属のことカヌリニを構成するものは広範囲から引き寄せて凝縮した浮遊粒子だと思うただ引き寄せるにもエネルギーがいる 多少の有機物を引き寄せたとしても長く持つとは思えないじゃああいつは動かないんじゃなくて動けねえのかだとすれば後片付けでもするか今回の事件の証拠品と死体の、うん、今のところ佐川に動きはないし頭数がいるうちに必要なことを済ませるべきではまあこのままただ見てるのもな死体を埋める穴だが 子供を使ってトビノに掘らせよういいかまあ穴だけ掘ってくれりゃ埋めるのは俺たちでやるしようん俺怒んねえのかこれ約束してえ全部終わったら他の連中を抑えてうちに絶対手出しさせないってそれはもちろん心配すんなお前への義理は必ず通すぜ信用してるからね 大丈なじいじ大丈夫ジジ大丈 夫, 大丈夫これがお守りだちょっと痛いかも<笑><笑>さっきはありがとう約束の件<笑>別に<笑>言っとくけどうちにはあなたのお兄さんを養う余裕ないからねあ<笑>てにはしてないわよ こうなりゃ哀れだミアノもミアオさっき乗せたのは病いあそうサコ君はちょっと頼りないけどシオミは信用できる彼ならユカワ家の安全を確保してくれるはずうん私は佐川の見張りに戻りますわしも行こう奴が妙な真似したらあんたを連れて飛ぶ やだなこれいい頃合いに都市計画とかで掘り出されないかなでももう私は見届けられないんだよねそういやお別れも言えなかったんどこか痛くしたのジュリ姉ちゃんおっ寝ねえのか 婚比べになるぞ休める時に休んでおかねえととが一度起きてぐずっちゃってママはまだ帰らないのってねえおじいちゃん過ぎたことを責めるのはもうお父さんに任せて無理とか言うのなし約束しておじいちゃん なんだ呼んでみただけ、うん、ガガお前、何考えてんだ、こらガガ逃げないでよ逃げるわわしを追い出してどうすんだまことかたなえ姉ちゃんに会いたがってるのにいつまでここに閉じ込めておくのま、まこ いや、お前、今わしを今じゃないとお別れできないからこのままおじいちゃんやまことと一緒にいたらそれが普通になっちゃうよお前は何のために石を壊してまでわしを残した<笑>万が一も許さずまことを守りきりたいんじゃねえのかお前が何と言おうとわしは残る。 お前の決めた覚悟にわしはついていくからな<笑>あのさうるさいから起きたよええー、すまんなんでケンガすんの子供には仲良くしろって言うくせにさうんまことは仲良くねお友達と。 してるし。ママの言うことよく聞いてね。聞いてるよ。ちゃんと聞いてる。歯は、ちゃんと丁寧に磨かなきゃダメだよ。なんか、今日ジュリ姉ちゃんママみたい。手の肉好きのいい子だ。将来いい仕事をするようになるぞ。それ、もう10回くらい言ってるよ。そうか。言ってるよ。絶対また言う。 なんか家にいるみたい。早く帰りたいね。<音声> ダメよ危ないからここは近寄らないであっ<笑>細いでも注意して見てたはずなのに 帰りたがってたからってよこいつは貴重な戦力だったんだぞこいつって言わないでいやせめて俺たちにも一言相談しろよおいチンピラよその家庭問題に口を出すな家庭問題かあなた達たもここから出てもらおうと思うあとは私たち二人でこのまま佐川を見張り続けるおじいちゃんと相談して決めたの 出るっていや出られるわけねえだろう佐川が何企んでんのか今どうなってるのかもわかんねえんだぞわかっく、うん俺シャベルももう引っ込めって言ってるぞうるせえなこの断面だこれはおいみんな のんきにじゃれ合ってる場合じゃないぞあここに来て見てみろあなんもねえじゃん角度を変えながらよく見ろあマジかこれ佐川の糸じゃねえかこんなところまで伸ばしてきやがった距離だけじゃない下の方見えるか ここに来るため俺たちが通ったルートを塞いでる話してる間に貼られたこのまま際限なく糸を増やされたらカゴに殺されるぞみんな聞こえる佐川が糸を増やしてるどこまで伸びてるか分からない動く前に目を凝らして今気づいたとこだお前こっち来れるか分からないでもここを離れたら見張りが 待ってろどうするんだどうって真島を連れて糸のねえところに出るんだよそんなもの盾にならないだろう糸に触れたのが分かり十分シャベルが切れた時にも気づかなかったのにかさっきは注意してなかっただけで危ない今はいまったく見えねえわけじゃねえしよく目を殺せばまあ待て協力してくれるか試してみたいことがある まさか糸を通して栄養すさまじい執念マジマ無事か今行くぞダメ迂闊に近づいたら<笑><笑>この糸もたまわりの力の産物ならばあの子の能力で。 密度が高すぎて弾け飛ぶんだあれって、うん、栄養も多分つうことはだ糸を全部切りゃ佐川は飢え死にだそれとも一気に片付けてもらうか届きさえすればあの前みてえなのも一撃で吹き飛ばせるだろう そうだね《佐川は瀕死の状態たまわにを力ずくで追い出せば恐らくその視点で佐川の命は尽きることになる》やっと追い詰めた。 誠の未来に影を落とさせはしないそうこれは怪物の卵だこれこいつの そっかこいつ私と同じだから何悪いけどけじめだよこれはお互い後戻りなんてできないあんたも私ももうやり直すことなんて で窒息死だ手を下せないならそのまま放置すればいい。 かな直接指で混ぜちゃったけど雑菌とかどうするつもりだ殺せないから生かすのかすぐにでも処分することを育てる育てるしかないでしょいいよねおじいちゃん社名いやいつ佐川の記憶が覚醒しないとも限らない覚醒しないよ記憶なんて根拠はこの姿で生まれてきたということは 鬼は佐川を生かすために彼の遺伝情報に頼らざるを得なかったということ元の体は新たな肉体を作るために分解されたと考えた方が自然私見た佐川の記憶が崩れていくイメージそれでも記憶が戻るとしたらそれはもう霊魂とか怨念の領域になるあれ反論はいや納得した まあ、そういうことならよもう俺らがここでやることもねえなそう別に見たくもない顔だしさっさと私の世界から出て行ってもらおうかなさっき視界を自分の世界みたいに言ってたけどいつかは帰るって思っててほしいごめんなさい 残酷なことだと思わずにそうしてほしい顔上げて<笑>シャキッとしなさいよそんなんでこの先やっていけんの見てて不安だわこれで最後お兄さんと仲良くね おむつでもミルクでもないみたいだけどおー、もうどうしたえおう、泣きやんだねえだ気まぐれか<笑>ねえこの子いつ頃向こうに送った方がいいかなずっとこっちで育てるわけにはいかないでしょう教育も受けさせたいしなんだな首が座ってからでいいんじゃねえか お前の実は結構衝撃があるからよじゃあ半年くらいかなまこともそれくらいだったしあっ、うん、また今度こそおしめがミルクじゃねえかあっ水とかお湯がない調達しに行くか何書いてんだうん日付をね一応目安だけでもと思ってはい 確かになあ。へ、えー、ふれふれの目の目グッと行け。わっちゃ。 たまに遠出してみるもんだな雨に降られる心配もねえしあのねおじいちゃんおおこれこれお前ここに来るとこればっかりだったんだぞ<笑>やっぱりおじいちゃんは帰った方がいいと思う一緒に残るって言ってくれたおじいちゃんの気持ちは嬉しいけどお母さんやお姉ちゃんに説明しなきゃいけない きっと少しの間はゴタゴタがあると思うそれをうまく収められるのはおじいちゃんだけだからだからお願いしますみんなを守ってくださいやめろお願いしますなんて言うなちゃんと頭と体が動くうちに決心つける必ずだだから前みてえに後ろからズドンだけはやめてくれ頼む 分かった先に休ませてもらうぞうんおやすみなさいおや、えー、すみあのさ、えー、ここで長く暮らしてるうちに佐川の言ってた意識の使い方を覚えて視界から出られるようになるかもねそしたらおじいちゃんの隣にちょっと年食った私がいたりして<笑>待てよ 逆にわしが使い方とやらを覚えて樹のクラゲを追い出せるようになりゃうんどうすりゃいいかわからねえが死ぬほど練習はしてよし明日から早速ごめんね だってこのまま絶対ズルズルいくパターンだもんバイバイおじいちゃん日増しに実感が強くなるなこれ万引きなんだよああ ずっと泥棒で生きていくのかと思うと情けなくなるわ、えー。え？何？フォローしてくれるの？えー、へへ。<笑>生きていくためです。どうか見逃してください。いや、もうすっかり慣れたね。お風呂の気持ちよさに目覚めた？え？<笑>ってかあんた重くなったね。 この声は不安か寂しいね分かってきたようん何それが気に入ったどれどれおお<笑>はいはいこの声はうんちお花だよお花 綺麗だね<笑>ほら「早苗お姉ちゃんこんにちは」ってんうん今もあったよねお姉ちゃんはすごいよまことのために生きるって決めて私の場合もうすぐこの子ともさよなら所詮ごっこだよいつかは帰るって思っててほしい そう思えば安心できる別にいいこともなければ悪いこともないそれで十分だよ<笑><笑>まさかああ<笑><笑><笑>そっかもうすぐ半年だもんね。 ねえあんたこのまま私とここで暮らす、はああお腹、空いちゃったかじゃあご飯の後にしよっか もし吐いちゃったら、喉に詰まって危ないから。いや、またお腹が空くまで間を置けば。ダメだ。結局迷ってる。 ちゃんをそちらに送りました念のためすぐ病院に連れて行ってあげてください何も起きないけど私の世界が平和でありますようにいただきます うんフフッあっ今まで気がつかなかった。 ね、気分転換しようたまにはいいじゃん私二十歳超えてるし<笑>うん、うん、そう私の世界なんだし特権じゃんこ<笑>ういうの<笑><笑> 帰ろうじゃ行ってきます《出てきてよかった》《歩いて景色を見れば気分も晴れるしね》 そう暗いことは考えない楽しめることは<笑>楽しもう<笑>どうかうちが平和にやっていけますようにおやすみなさいなんだろうにぎやかなところだと気持ちが上がるかと思ったのに。 はいそうそう暗いことは考えない暗いことは考えない暗いことは考えない暗いことは考えない暗いことは考えない暗いことは考えない暗いことは考えな い, 暗い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 私おかしくないよいよやいや違うでしょ管理人がいる世界なんだよここはおかしいのは私の頭じゃなくてこの世界でも正気でいたところで何か意味があるのかなそうかあの子を返した瞬間に私のいる意味は終わったんだ不思議 そう考えるとなんか急に楽になった正気でいることも何も関係ない何も変わらないああ何だろう安心感で満たされていあ嘘私がなんであに残るってあ またさっきの波体が引っ張られる頭の中が溶けていくどうしてだってやっぱり帰りたいのに何光なんだろうあれ行けるかな行きたいなあそこまで。 意識が完全に消える前にああれびっくりしたよもう引っ張り込まれるなんて初めてだったからさ たまには落ち着かせたからもう大丈夫だよえっとあなた誰は自分で引っ張り込んどいて何よそれあんたこそ誰よい湯川ですああ知ってるようちの人の知り合いにいたわあのああ私えっとねあんた視界に入るとき石使ったでしょそれ作った人の嫁 えっ<音声>そっかうちの人の石のせいでそんなことにね申し訳なかったねああいえいでもどうよここだけの話人財産作ったよねそんなうちはほんとギリギリで財産なんてあきれた何も得しないまま石壊しちゃったんだなるほどねうちの人が石を預けたわけだ あの創始者旦那さんは今どちらに亡くなったよ明治13年にそうですか明治え私は生まれつき体の中に玉兄があってね年を取らないんだまあそのせいで祭り上げられたり殺されそうになったり大変でさその時一緒に逃げてくれたのがうちの人よく司会にも連れてってあげた 彼は私と同じ体になりたがってねでもそのうち目的より研究が面白くなっちゃってそういうとこ男だよねあ創始者なんて言われているようだけど元祖は私なんでそこんとこよろしく亡くなられたのはどうしてやっぱり少しずつ年を取っていったのたまにを理性で制御する人の限界なのかな 私と過ごしたのは実質200年ちょっとだったけどさ死に向かって置いていくほどに可愛くてさそれは残念でしたね<笑><笑>さてあんたは普通に帰った方がいいねご先祖さんに似てまともすぎるわ気が向いたら遊びに来てもうしばらくはこの時代にいるから帰るって どうやって言ったでしょよくうちの人を連れてきたって。私にとっては呼吸するのと同じ。じゃあね。昔話できて楽しかったわ。 走りたいお腹かすいたみんな寝てるよね朝まで家に入れないかな<笑>嘘どうして おじいちゃんうん、うん、おおおいみんなジュリがジュリがおやじの言う通りだったな必ず帰ってくるから今夜だけは起きて待ってよってジュリ姉ちゃんお帰りなさい たら首痛くなっちゃうよママ寝てない横になってただけまごと兄ちゃんたち外で待ってるよあれ前にもこんなやりとりしたようなほら2人とも早く、はい